オッケーオッよーっーーースタートはいどうもみなさんこんにちは監督ラブの監督です 3E1 拡張可能犬猫ペット用キャリーバッグを紹介していきたいと思います愛犬、はい、トイプードルナビが10年使っているバッグを紹介したいと思いますはですねこのバッグなんですけどもナビがですねもう見た瞬間入りたいよーとですね性格が胸変するのを気をつけながら出したいと思います気づかれたらダメですからねちょっと行ってきますねあ気づかれた よいしょーあ、おれっうわやめろ入りたいのかその中に早く入りたいのかおおすごいすごいぞおお危ない危ない危ない痛い痛、ね、い引っかかるか痛いこうやってもすぐは入りいよ入りたい よ, たいよでも蓋が閉まって入れないはい、というわけでこちらのバッグ簡単に説明しますとこの持ち手でこうやって持つことができます肩掛けで入れることができますいくぞこれ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 ちょっとというわけで、放っておきまして、ちょうどですね、今年10歳を迎えるこのナビ。落ち着けよ。何一人で興奮してんの熱い、メガネ曇ってきた。えー、こちらのナビがですね、10歳を迎え、キリがいいというわけで、新しいキャリーバッグを購入しようと決断しました。ちょっとうるさいな。このケージを出した瞬間にも、入りますっていう、なぜかなってます。 というわけでバッグはですね、飼い主の環境に合わせて購入するのがベストかと思います。今使用しているバッグなんですけども、実家に帰る際とトリミング、この2つで年間約10回程度使っております。ここからですね、監督がこのバッグを決めた理由を紹介していきたいと思います。ぜひとも購入の参考にしていただければなと思っております。まず、一つ目、地下鉄に乗るので周りから犬を運搬中というのをバレたくない方、はい。車がない方にとってはですね、やはり移動は地下鉄とかバスとかだと思うんですけども、もう丸分かりのバッグってあります。 めちゃくちゃおしゃれなんだけどもなんか宇宙バッグみたいなあれ欲しいんですけどもあれやっちゃうと周りからの視線がというわけでですねそのバッグが出されてもまさか犬が入っているのみたいなそれくらいわからないバッグが欲しいですつけつけは何としても避けたいです続きまして 二つ目、リュックサック系。さっきの使用を見てわかる通り、肩掛けか毛先、このどちらかです。右か左に負担がでかいので、であれば、こういう背負うリュックサック、憧れて、早すぐね、今回ですね、リュックサック系をメインとしたものを買いたいなと思いました。でも、実家に帰る自分の私物のものはリュックサック系なんで、で、さらにそこからね、犬バックスを背おったら、なんかもう化け物みたいになるので、多少なんか毛先的な機能が備わっていたら最高です。続きまして、三つ目適度なサイズ感と重さ、重量。はい、今のこのバッグなんですけども、頑張 あればナビがこの小屋の中で方向転換することができるぐらいの思っておりますこの条件に合うものを探したところですね細い感じ の, のが多くてあ結構いいなと思ったけども顔の向きを変えることができないそしてあと重量ねめちゃくちゃいいけど も, もう重たすぎるそれはきついな続きまして4つ目予算5000円前後前回のバッグね10年使ったんだと考えると絶対元は取ってると思うんですなので今回も多少奮発しても5000円前後は出していいかなと思います続きましておしゃれなデザインあこれはねちょっとした こだわりですね、えー、最後、特殊なキニックがあれば、まあ、これも理想ですね。というわけで、こういったものを踏まえて選びましたのが、今回紹介する、トレスブロー 3-in-1、拡張可能な犬用キャリーバッグとなります。はい、アローンで購入しました。はい、めちゃくちゃでかいです。こんくらいでかいです。開けていきたいなと思います。 最近アマゾンなんですけどもこういうタイプなんですよねこれってここから開けてありがとうえ<笑> ど, どうやって開けてるんですかこれすいません普通に開けた方がいいかってですねはいでこちらはいこのような形で重さとしてはお軽いでは開けます ワイ冊分が入って、では早速ちょっと触ってみますね。ネオパトパこちらでございます。ちょっと組み立てますね、まずは。はい、こうかな。こうでこうして、はいはいはい。はい。そして、<笑>はい。出来上がりました。はい。というわけで、こちらのバッグでございます。こんな感じです。 なんかランドセルっぽくないですか特徴、機能を徹底的に紹介していきたいなと思っております。まずメーカーが読み方わからないんですが、トレスブロ。呂。今回監督が購入したのはブルーとなっております。もう一つですね、ダークブレーというものも販売しております。そして生地がですね、オックスフォード。オックスフォードって何ぞやという方、調べました。オックスフォードという名称は、イギリスにあるオックスフォード大学からとらわれました。 オックスフォの大学から取っております。主な特徴が通気性がいい清涼感がある。軽い柔らかいはい、こういった特徴がございます。イ入り口じゃないですでサイズ感としましては横幅が38センチ、縦マックスが40センチ、この横幅が34センチとなっております。こちら本体重量が 1.7kg サイトを見ますと、適正体重が銀の場合は 6kg 以内、猫は 8kg まで対応することができます。丈夫な仕組みで、そこはしっかりして型崩れしにくい構造となっております。 がですね予算ちょっと1000円ぐらいオーバーしておりまして約6000円ですちなみにこの後紹介する拡張機能がないものに関しては4500円ぐらいで購入することができますはいではこれからですねゆっック部と拡張機能に関してこの2つに分けて徹底的に紹介していきたいと思いますえまず特徴一つ目通気穴とメッシュ素材暑い夏の日やっぱ空気穴って必要ですよねこれ完全に穴ですはい中が見れます 逆側にも穴がついております。そして、この生地がオックスフォードで、どこにメッシュ素材使われてるのと思いきや、ここ開けれまして、こういったメッシュ素材が使われております。ちなみに、ここ、さらに、こちらにもメッシュが使われております。こういったことから、通気口とメッシュ効果によって、通気性が良くなり、ペットが快適に呼吸をしやすくなります。ありがとうございます。続いて、二つ目、ロールアップカーテンで外を遮断。ロールアップ。ちなみにこれはマジックテープがありますので、大丈夫です。 そして、ロールアップというわけで、くるくるくると丸めて、ここにバックルがついてますので、こうすることによって、はい。で、さらに、ありがたいことに、横もね、くるくるくるくる。 8位はい。こんな感じで。で、さらに、ぐるぐるぐる、見てください。ロールアップが正面、その左右にもついておりまして、通気性がさらにアップします。通気性以外に先ほども外せない要素を一つに挙げておりました。人混み環境ですね。特に交通機関、避難時にもペットがちょっと怖がる場合、もしくは何か見たものによって吠えちゃうような性格の犬。3面カバーを外すことによって、外との接触をかなり断つことができます。まあ見えるとしたら、この3つの穴のみですね。背中に関しては、これは見えます。 で飼い主が大丈夫かなーってちラっと見せて見ることによってペット側からも見えるし飼い主側からも見えるのでとても安心かと思いますあとは強風がすごいとか雨雪がすごい場合これねかせることによって雨風寒さからですね大事なペットを守ることができます 続きまして3つ目全てのファスナーがダブルロック式どういうことでしょうかと監督も思ったんですけども見てなるほどなと思いましたこれはですね普通のファスナーですよねですがこちら見てくださいこ こ, こですねこうはいこれをカチャンとすることによってこんな狭いところから出れませんので、ね、こういったダブルシステムがこことこちらにもついておりますのでペットが自力でファスナーをザっと開ける心配はなくなりますこれを外すと ここね左右から開くんですけどもこちらは内側からは開きにくくて少しやんちゃら可愛いペットも安心できます続きまして4つ目帽子専用リードで中を開きますと床の部分はですねこういったものがついておりますこれは洗えそうですねでこれ見てくださいそこについてるんですけどでこれを首輪につけることによって開けた瞬間に外出って飛び出してくる犬これがあることによってガチッとねこれ直接つけたらきついと思うので首輪とかリードをつけて突然の脱出で引っ張ってもここでガッとねできる帽子専用リードが ついておりますありがたいですね つ目残りあと2つなんですけども、次の2つに関しては、ペット側というよりかは、どちらかというと飼い主側のイメリットとなっております。5つ目、反射ストリップデザイン。車を持たなくて、夜間に移動する場面がある際は、ロールアップすることによって、ここがですね、反射して光るという仕様となっております。まあ、夜間にこうやってペットを背負って、暗闇の中歩いてると、闇と同化しちゃうんですけども、運転者が、 あそこに人がいると反射して知らせてくれるというですね、仕様となっております。ありがたいです。えー、続きまして、ラスト。人工合格に基づき、設計された幅広肩ベルト。肩への食い込みを低減し、長時間背負っても疲れにくい仕様となっております。胸元ベルトがあり、安定性があります。背負ってるんですけども、ここはね、反発素材がついていいと思いますね。で、さらに、ここに胸元ベルトというものがついておりますので、これですね、長さを変えることができて、これもうちょい欲しいかな。飼い主の体型に合わせることができます。 ここうすることによよってて落ちないよね何が起きてもどうでしょうかこのようなバッグとなっております人工工肥に基づいておりますのでかなりですねフィット感を感じることができます というわけ で, ですね今紹介しましたものだけの機能に絞りますと安くなりましてこの後の拡張機能がつくと6000なんですがこのリュック機能だけで大丈夫だよって方はです、ね、約4500円ぐらいで購入できますので是非参考にしてください。 拡張機能ヘッドハウス編ヘッドハウスの機能なんですけども、リュック機能だけの商品が出された後、購入者からのレビューですね、意見を集めて改良されたのが、今回紹介します、拡張式キャリーリュックとなります。まあ、要するに、アップグレードされたというものですね。通常のリュック機能の他に拡張することができるというわけで、どんな感じで拡張されるのかというところですね。背負う部分をこのような形ですね。普通のね、なんか弾力性があってちょっと飛び出てるなと思うんですけども、ここが今回の拡張機能、ヘッドハウスなんですよねここを開けます とじゃんはいそしてここをちょっと力強めに「はい」となるとください拡張されましたーというわけでこワンちゃんがこの中ですね開けてあげることによってけますねはい。 はいこれは中に出すあここもロールアップカーデンですねとことによってロールアップカーデンとなりこの拡張部分がさらに範囲が広がりまして広い横長の空間スペースが生まれますこれはいいでしょうまずがこんなにね伸びるとは戻すときもとても簡単です ファスナーで締めると張り下がってくることはなく、はい普通のですね。弾力性のあるサイドブレンとなっております。はい、いかがだったでしょうか？ちなみになんです。見た目大きめなんですけども、実はこちらぺちゃんこになるんですよ。これを下げてここも全部こうしてすると。 はいこんなでちゃんこにスペースがあまりない方は細くなりますで今見たんですけどこの足元下の底部分ずれないためだねはいというわけでちょっとナビーさん1回入れてみましょうかさあ新しいハウス入るのでしょうかちょっとこの機械ここから入れるのかなとちょっと行ってみましょうかちょっと紹介し合わせましたこの部分もですねダブルロックシステムが付いておりましたはい、ナビーいいいいいいいい出たくない出てこい出てこい入っていただきたいと思います 前足かからら入れダメだよ顔からインおやだやだ<笑>突っ張るな<笑>突っぱります仕方ないなーイージーモードにしましょう横から入ってもらいましょうで、ナビの体重が確から今5キロちょっとだったあ全然大丈夫ですねいいですねこのような形でございます外から見られてもまさかこの中にはここを開けるとはい縫いましたでここを開けると はいおはようございます。おはようございます。おはようございます。あちょっと入って<笑>出てきた。顔戻して顔戻して顔戻して。えここからもはいなんかいますね。なんかいますね。はいで逆から見ますとはいなんかいますね。なんかいますね。でさらにかけます。かけます。そして出します。そしてこれをポン。 おおいいじゃんと ど, どうですかこちらを開けますはいどうもおはようございます下に下ろしますかはい出ましたありがとうございましたお疲れ様です元のお気に入りのハウスに入っておりますクソのバッグが好きでしたはい はい。慣れるまで、しばらくかかるかと思いますが、こちらの拡張機能バッグを今後使っていきたいなと思っております。ペットのキャリーバッグ、リュックサックを探している方は、是非とも今の動画参考にして、購入の判断、ダン、材料にしていただければなと思っております。このチャンネルやで監督が、これはお世話にならとか面白そうだなというものを中心的に紹介しております。他にもたくさんですね、動画出しておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、ペット系に関しては、こちらの動画おすすめですので、ぜひ見てください。では、また次の動画で会いましょう よろしくチャンネル登録よろしくはい今回はですねえっかかった落ちる落ちるほらほら<笑>あいいねメッシュ素材はメッシュ飼い主があかん飼い主反射 す, 反射すっていただきましたえー、ペット今日購入の犯罪判断代々、うん、購入の犯罪判 断, 判断